これが藤田直樹のアトリエなんだよね。うーん。こんな綺麗な場所が神奈川に、まあ、ギリ東京か。あるなってしちゃ か,、はいはいか。藤田直樹のこと知りたいんだろう。うもっと深くまで教えてあげるよ、そこか。 始めようじゃんよ行こうよスタジオの見学に東京都武蔵村山市の一角に藤田直樹のアトリエが完成していたどういうことキーーカバーで<笑>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 はいはい何かこれ渋ハウスの菅井早苗作品がこんなとこにあるなんて嬉しいよ<笑>残っててくれて捨てられそうだったからさっきの に, にったうわわわわわこのちっちゃいやかんとこれ秘密基地感あるなえ、まあ、なんかめちゃくちゃ秘密基地感あるやんうル山小屋 だけどこのラパンの廃材を持ってきたらなんか価値観がい<笑>廃材も家に持ってこなくていいやんなんでこれ持ってきたのいやこれ展示のインスタレーションで使おうと思っああそういうことねデミさんパワーこれなんか面白くないっすか、うん、マテリアルとしてなんかいい<笑>この量は俺別にこれ1枚でいいじゃんこれ<笑>こっちもこっちもこれとか2枚あるしさやばいね<笑>そうだね最寄り駅は最寄り駅は何駅になる最寄りは立川からバスか あ、結構遠いのかなあーなかなか気軽に遊びに来ることができないなこれぐらいの距離だとでこ俺を連れてガチするっていうのが一番うん、うん、せめてどっかの電車から徒歩20分とかだったら全然俺遊びに来るんだけどそうなんだ、ね、バス乗り換えはねケンとか作ったジンとかもあるビリケンティー ケントケントケントケントケント。おぉ。こうやってケントの k i s s おケント。おーケント。おーまーなー。ーー<笑>うわ、この写真、エモい。ここにまだ建物建ってなくてさ、景色がめちゃくちゃういうい。え、めっちゃキスしてんじゃん。へえ。ー。めっちゃいいねこれ。うん。雑誌、やっと文章が。 まだスタジオというよりはベースって感じですベースああいいねスタジオでもアトリエでもなくベースっていう名前、まですね、こう藤田直樹ベースと呼んでくださいこういったこそしてシブハウスのレアものも発見はこれシブハウスの、D、DV テープそうハウスかくれんぼワクシブセカンド引っ越しはははお腹が空いたのでサイゼリアに行くことになりましたいやビアコーは結構 朝7時からやってる喫茶店に行ってカレーを食ったりその前に24時間 の,、はい、あのリュウボウみたいにテーマソングがあるスーパーで<笑>次の資金はどうするんですか活動資金がなきゃ四国にも行けませんよ香川県で300円の美味しいうどん食えませんよっと特許を取ってバッグを作る装置を売ります 頑フロッピーディスク。I. T. の本当、グッズを作るお。じゃあ、将来の。ドクター仲松ということですか。ドクター仲松。なおふじ。なおふじさん。ドクター藤田。ドクター藤田さんに、一票投票したんで。ぜひ、東京都、おしゃれなカバンだらけにしてください。ね、うん、待って、何作るの。カバン製作キットを作るの。ゴミ袋を。ikea のバッグみたいな。 はいはい、イケてるベ ル,、はい、ベルトを使ってイケてるバッグにする装置を作るまです、はい、はいはいはい、はい、ゴミ袋でかっこいいバッグを作ってお買い物をしてそのままそれをゴミ袋に戻してゴミを捨てられるというやばいねスーパーエコロジーアイテムを作ろうから、ね、そんなスーパー場所は作っていきたいいやとと東京に場所持ってる直木すげーよえよ偉い よ, めっちゃやばいよそれは給付金パワー たたまたまカタルシスの岸辺ともともと仲良くしたいと思ってうーだからその大きな工場とかを作った時に、うんうん、そういう内装の相談とか一緒に展示をしませんかとかそ声かけをしようとなんかゆると思っていたんですけど、はいはいはい、向こうがもう募集してたんで、まあ、そっちの基地に入ってみるいい、ね、カタルシスの岸辺って何なのアート集団なの 映像とか、うんそう、なんだろう、展示の内装を作って、秋山君っていうあの、フレッシュで今、西田さんとか、うんうん、企画してるあれでも一緒に、友利っていうん、映像作家と、うん、あと、ニューと、中島春也と、あともう一人。と、あと、うん、そうもう一人、秋山君っていうのが、結構内装系の。うん 工 事, 工事系の仕事をしてる人で、かたらし市の岸部と秋山さんとかで結構、前の石田さんが企画したシーセンのハイビルをスクワットして、展示をするっていう内装フロアっていうのがあっても、うん、2階全フロアをちゃんとパーテーションで作って、映像展示のためのワンフロアを作るっていう。 展示室があって、まあそこの内装とかそのカタラシの引き締めと木山さんの作り、まあそういうなんか展示室を作ったりすることもあるん。はい、というわけで藤田直樹のスペース紹介でした。まあ概要はこんな感じでね、あのー、概要欄に貼っておくので興味ある人は藤田直樹のこのツイッターのところに DM を送るといいんじゃないかなということで、また動画見てください。